と言いま土佐の浩一の曲です、えー、私のふるさでもあるんですけどもね、えー、この鳴子花、えー、私たちは勝手に幸せの花と読んでます、えー、明るい曲でもあってね、えー、心に咲く幸せの花それを、ね、二度と、えー、一度咲いたら二度と咲げることがないそんな花と言って、えー、私たちに踊らせてもらってます皆さんの心にもね作ってもその幸せの花が咲けばいいかなと思います、えーね、明るいきましょうこの曲もねパッとした曲です、えーえー の後半に「よいやよいや」と幸せのああ言葉で「よいやよいや」で手を挙げるとこもありますんでそこもね、えー、叫んでもらいたいけども、えー、なか難しいでみんな手を挙げてもらえたら会場のみんなにそ こ, こにいっぱいで手挙げてもってればみんなね今日一日こんな幸せな日になるんじゃないろうかって思いますんで、えー、よろしくお願いしますさあ、えー、今日一日がね楽しい日でありますようによいやさあ Another <laughs>